はいどうも風神ジャパンようですということで、ね、今日実況していくのはこちらアイドルブン通称アイナナこちらですねえっ、ー、とアニメもやっておりますんで、えー、ぜひぜひチェックしてくださいつい最近まで やってたんですけれども、えー、それでその続きが年明けにまた放送されるということなんでぜひ見てほしいと思います激動のアニメでございましたということでガチャの動画となっていきます無料のねなんかチケットが配布されているんですよでアニメ連動なんでそのアニメが放送されるたびに、えー、チケット1枚 でそのチケット1枚で10連引けるということなんで、えー、今日はですね12枚集まってるんで合計120連になりますかね、えー、引いていきたいと思います。で僕の推しっていうのが、えー、っとこちら今画面に映ってる、えー、九条天君それからもう一人いて、えー、っと大阪総吾君っていうキャラクターが、えー、っと僕の推しなんですよ。本当は 推しの人結構「あの玉荘」って言ってあのー、もう一人ねあの四つ葉玉輝くんっていうことをセットで、えー、そうちゃんを推す人が多いと思うんですけれども、えー、僕の場合は、まあ、玉木くんも好きなんですけれども天くんとそうちゃん推しということで一つよろししくお願いいたしますさてまずじゃあ僕のパーティーの方から紹介していこうかな。 とということでやってきました、えー、僕が使ってる今メインのパーティーは、えー、と一応トリガーのパーティーとなります。でセンターがてんくん。でサブのパーティーの方がえっ、ー、とアイドル7のパーティーでちょっと UR が不足してるんで、えー、と1枚てんくんが入っております。今日はねえっ、ー、とアイドル7のメンバーがあっ た, ったらいいなと思うんですけれども特に こちらの蒼ちゃん。これがさっき言った大阪蒼子くんですね。通称蒼ちゃんでございます。で、こちらが私の推しの九条天くんでございます。こちらダブル推しでございます。っていうことで、蒼、えっと、ちゃんがね、UR 当てたいなと思っております。ということで、こちらがさっき言ったですね、えっと、四つ葉玉木くんなんですよね。で、この玉木くん。玉木くんも 超高身長でこの「蒼ちゃん」と並ぶといいその身長さになると言いますか「たまうたまきくん」えー、と「うちゃん」で「たまうって言うんですよね。でこの2人のあのユニットがあるんですけどその「メッツォ」って言うんですけれどもそちらの2人の曲もねめちゃくちゃいい曲なんでどうか調べて、えー、とスポティファイとかでね聞いてもらえると、えー、いいと思います。 でえー、と今やってる勧誘、えー、オーディションがですねえっ、ー、とさっきの、えー、オーディションとあとこちらのトリガーの UR のオーディションなんですけれどもこちらねあ引いていきたいところなんですけれどもちょっと石がなさすぎて単発で一回じゃ引いて出るかないやちょっともう違うじゃんこれ丸半円みたいな時ねアイドルセブンなんであいみ月くんでした じゃあね早速じゃあ本題の、えー、チケット勧誘の方ねこちらですえー、引いていきたいと思うんですけれどもうまくいけばえっ、ー、と UR が当たるんで、えー、こちらね12枚120連あるんで、うん、1枚はね当てたいと思いますということで早速引いていく。 おこれは SSR ですね。金色が SSR で虹色に光ると、あい、玉木くんでございました。かっこいいです。虹色に光ると UR なんですね。で、金色だったんで今 SSR の玉木くんが出ました。次、もう一回また引いていきたいと思います。残りね、11枚あるんで、さすがにね、こんだけあると。 出ると思うんですけどね。ということで、引いていこう。う渋、うん、S. S. R. ですねう。うん、間違えました。S. R. ですね。ええー、ということで、テンポよく引いていきましょう。 来い来い SSR なあいや SSR ですねうーん結構渋いないやでもねイナナの何がいいってねあの UR 当たらなくても SSR とかの衣装もすごいんですよなんであの是、ー、非ねこちらのアプリダウンロードしてやってみてほしいんですねさてじゃあ次のステいきます SSR ですねいやなかなか UR 出んなうーわマ ジ, いやマジかっこいいんだがいやいややっぱそうちゃんそうちゃんとしかも玉木くん並んでるやんおありがたや ことでね、あの一応 UR 狙ってるんであのー、なんとかねそうちゃんの UR 出したいと思いますうん渋い渋いわあはい次こそ来ると思われますお SSR あ、うん UR 全然出んな そうちゃんの次は玉木くんいらっしゃ い, いやこの玉木くんいいねめちゃめちゃいいじゃんさて URUR UR なんですよ狙ってんのは UR なんでどうかこれはリバーレですねうん渋渋 いやでんな UR これ次こそ来るはず待ってるよよしよしびしししししぶいてしぶいてうん SR かいや UR 欲しいんですよ てねもうなんか言ってるかわかんないですけどちょっとねここまで結構何十年も弾いてるからさすがに出てほしいな<音声>こい<音声>いやいやいや渋いて渋いてうんあいやこのぎくんかっこいいっすよねね これなんか当たると嬉しいいやうんちょっとね流れ悪いな一回ねあのこうやってリセットしましょうねちょっとリセットしたら当たる気がする気がするうわーこれ当てたいなあいや玉木君もそうちゃんもこれいいんですよこのサイン入ってるんですよね言われてだからこれねぜひとも天君もまだ持ってないから 欲しいんですよいや絶対当てるいやさすがにさすがに120連で当たるはず<音声>うーん渋いでこのマジちょっとやばいやばいあと2枚さすがに当ててさすがに 美く君あのそうちゃ狙ってたけどつき君持ってなかったんでいやこれは嬉しいこれは嬉しいいやさすがにね120連引いてゆる1枚もねんかったらちょっとマジ悲しかったからいやこれは美く君ありがとう本当にありがとううん渋いまあ、しょうがないねいやこのね愛な菜結構あの オーディション渋いとこあるんであのー、SSR はまあ当たるんですけれども UR 本当当たんないんですよなんであのー、この120連しかも無料でね配布のチケットでこの UR を当てたっていうのはめちゃめちゃでかいすですであのー、僕ねちょうどあのアイドリッシュンのパーティーがえっ、ー、とー1枠だけえっ、ー、と天0になってたと思うんですけれども えー、そこにねこのみつきくん入っていややっと完成しましたユーガールの愛菜々パーティーがいやありがとうございます本当にねこれは嬉しいっすみつきくん様々でございますいやいやこのねあのー、画面上に写ってるこのなんとも幸せなあのー、そうちゃんと玉木くん並んでおりました いやこのちっちゃいね四角のとこでもわかると思うんですけどあのー、衣装をねそれぞれあのバラエティに富んでてですね結構、えー、かっこいい衣装から可愛 い, い系の衣装までいろいろ揃ってるんですけれども是非ともですね、えー、こちらのアイドリッシュセブン皆さんにもやっていただきたいなぁと思っております。ということでちょっと強化しながらねエンディング迎えたいと思います。えー ここまでね見てくださった方皆さんありがとうございましたこの動画がいいと思った方は、えー、高評価コメント、えー、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたしますでまた次回の動画でお会いしましょう See you next time, bye bye